では、今度はですね、有理数クラス。で、今のはおもちゃみたいですもうちょっといいようなものをます。これまで、実数の計算には誤差がつくものだという説明をしてきましたけれども、具体的には、不動小数点では割り切れない冗断は人間小数なので、必ず誤差がつく。それの代わりに、数値を分母と分子のペアで、分母分の分子という形で保持すれば、まあ、誤差なく冗断結果が保持できますね。 えー、まあ私たちは数学でそうしてるわけですけども、えー、もちろん、加減算のときは通分して計算して約分します。もちろん、有理数ですから、ルート2とか π などで無理数は使わない。じゃあ、こういう有理数クラスを作ってみましょう。こういうここになりますけども、インシャルで、A と B、これが分子で分母です。で、 b コールって書いてあんますけども、これはデフォルト複数ですから分、分母を否定しないときは1分の何とか、ね。で、これを、アット A とアット B というインスタンスセに入れますが、b が0のときには、0分のってのは普通ありえないんですけども、0分の1だということにします。また、a が0のときには1分の0ということにします。それから、分母がマイナスっていうのはないようにするので、分母がマイナスだったら、a と b 両方をマイナスかけます。 それから、約分も必ずしますで。A と B の絶対値の GCD を G として、えー、それぞれ割ると。だから、インシャルイトを使うと、必ずその、えー、0分の1、0分のは0分の1になり、えー、何とか分の0は全部1分の0になり、分母はプラスになり、そして約分されていると。こういう状態でインスタンス変数 A と B ができる。 で、g e t d e v i s r と g e t d バ v i d e n は、この分母と分子をそれぞれ返します。2s というのはですね、現在の自分の内部の状態を文字列にするのには 2s というメソを使うんですけども、まあ、b 分の a っていう文字列を作って返す。putS とかはですね、2s を使って表示してけるので、この形が動的に現れるようになっています。次は、 ここからは面白いんですけども、足し算をしましょう。で、自分に対してある有利数 R を足し算したいときには、自分は B 分の A ですよね。それから、R の分母と分子を持っていきます。そして、B 分の A たす D 分の C は BD 分の C です。 AD プラス BC ですよね。だからこれを計算すればいいです。実際にここで BD 分の a d る b c 計算してます。で、約分するのはこのレシオ点2をけるとこの別の新しいインサイトが呼ばれますから、その中で約分されるので、これでいいわけです。で、約分使う GCD は今までご存知の GCD をここ書いてます。 では、実際に動かしてみます。A イコール、これで3分の5ですね。で、このままだと、こう、中が見える構造の表示なんですけど、プットレスの A ってやると、5分の3になります。B イコール、こってての 8分の 7, 7分の8、過分数ですけども。じゃあ、プッツの A たす B と、えー、この足し算は先ほどのメソッド、これをやるメソッドで足し算するんですけども、えー、その結果が、えーまあ、過分数ですけども、通分されて表示されるということができます。 では、演習さんですけども、有利数クラスをそのまま打ち込んで動かす。動いたら、今は足し算しかないかですけども、他のやつも作ってください。で、あと、実用的な計算ができる例もやってみてください。4番目、ね、まあ、有利数はそんなには役に立つんですけども、複雑数は結構あるね。で、実はルビューには標準のコンプレックスっていうクラスがあるんですけども、私たちも作ってみようとって、コンプという名前にしました。 コンプレックスにしてしまうと、標準のと書き合うので、コンプにしていきますね。で、え複、ー、素数クラスを確認していくかだから、こう、コンプ。入の1、3ってうと、多分この1、3って言った場合は、1た普通3 i の意味のものができるということだね。